ご乗車ありがとうございます次は宇野ベウノ ベ, ウベです座席に1人でも多くのお客様が座れますように皆様のご協力をお願いしますそ ブノ ベ, ベステーションナンバー18。